これ日が暮れそうはいということでですね和歌山県川湯温泉にやってきましたえー、とここはですね自分で掘る温泉ということで掘ってきたいと思うんですけどいろいろ川をったら回ってきたんですけどあったかいところにはもうやっぱり掘ってあるので掘ってあるところをもう少し広げて入りたいと思います くれそうはい、はい、ということでできました。 はいということで朝より何より掘って入るということが楽しかったです。 you